東条軍ひとつ人格完成に努めることひとつ誠の道を守ることひとつ努力の精神を養うことひとつ礼儀を重んずることひとつ決起の意を戒めること正面に礼オース眠いー不安だよーみんなー お久しぶりーフトランクスー<笑>今日も吹っ飛ばしていくぜー<笑>ここでね、あのー、人笑いして、場もあったまったところ。あのみんな、あの、えっと、4月1日のあのエプリルフール出張ふわり塾以来ですな。あれさ、こう、ふわりは、えっと、思いつくだけの嘘をついたんだけど。<笑> あのー、たまたまねたまたまだよたまたまお母さんが見てたんだよふわりのエイプリルフール配信を<笑>でねそのふわり嘘ついたじゃんあのふわりこのレベルふわり地上派デビューしましたーっていう地上派デビューの嘘つ嘘嘘うでつ い, ちゃついたんだけど<笑>お母さんがさお母さんからあの更新が来て。 ふわり地上波デビューするのおめでとう!」って LINE が来たの<笑>あのあああ心が心が痛いと思った<笑>あのちゃんとお母さんにはあのこう送っといたの「あのエイプリルフールっていう日があってそれで嘘をついたんです」って<笑>「ごめんごめんなさい」ってちゃんと あ、あだね。あ、あって、ふええ、あつ、あつ、そうだね。そうそうそうそうそう、<笑>さあ。行ってこないです。システムやってるんで。<笑>そう、それで、そう、あの、お母さんに謝ったら、そう、お母さんも、お母さんも、<笑>あ。頑張ろうね、これからもね。<笑>なんか、あのね、お母さんに励まされちゃった。ふええ、おい。回し受けしたよね、今のはせ。 者強者のあちゃつわものの拳のあちゃ、たぱすつわものの拳ありがとう。よけたぜ。ふわりの勝ち。フワリりに戦いを挑みたい門下生は。送るがいいや。<笑>こういつだって騒いでやるぜ。<笑>はい、じゃあね、そう、えっ、ー、とー、こんな感じでお母さんにを傷つけてしまったという悲しいお話。みんなね。 あのー、まあちゃんと嘘をついたあとはね嘘だよって言ってあげるのは大事だよねあとふわり今日十あああああ十<笑> 12時半にリアリティのアバターを配信したんだーなかなかねうまくいきましたようまくいきました<笑>見てくれた人 はーい。面白かったよね。面白かったね。この調子で、ふわりは、トーク力を上げていきます。日々の積み重ね、大事。あ、ライム、見知ってるみ、ライム見てたな知ってるえ、ありがとう、ゆつき楽しかった。見に行けなかった。あ、残念でしたねー。<笑>またね、あの、アバター配信やるから、 その時はね、見に来て、告知はしない。こっそりレッシだから。いいぞもっとやれ掛け軸ありがとうはい、では今回の、メインテーマトーク、行ってみましょうほいふい<笑><笑><笑><笑>打ちあ、連続技きた今。<笑>そう、あのね。 システえっとはいえっと上京してきた時のエピソードということでねはいこんな感じのそうもらってるんですけれども上京上京ではないふわりは上京ではないふわりはあのー、ご存知の方もございましょうがハピタプル星という星から来た宇宙人なので上京っていう感じがし 違うなあの経 緯, よ経緯としてはあのハピタプル星からさ家族であのー、空手のね遠征であの地球の空手をね学ぼうと思って遠征に来た時ねえホワリはもともとジブリが好きだったから三鷹の森美術館に行ったらみんな帰っちゃってたんだ<笑>気づいたら人になってたんだ あのホームアローン的なあれだよそうまあそんな感じでね10年前地球に来て一人でやってってるはいでは最初の質問最初にどこに住んだ最初の今ね中野に住んでるんだけど最初はねあのふわりは下北沢に住んでるビレッジヴァンガードで勤めてるお姉さんの家に。 転がり込んだ形です<笑>そうだからねうんそうしまあ下北沢のストーリーふわりのあの幼少期のストーリーはまあまたいろいろあるからまた話すね<笑>はい次の質問は東京に来て驚いたことはこれはねわかると思うけど<笑> 人が多いなといな、とう第一印象ですごいと思ったのがあのさ雨の日あるじゃん雨の日にさこう傘さしててもぶつからないんだ人とあんな人いてもすごくないあとやっぱ東京の人は冷てえなと第一印象は思いました。 ええ、い<笑>今はそんなこと思ってないよ優しい人もいっぱいいるよねふわりがね結構前だけど電車でさジャンパー裏表反対に来てたらあの知らないおばちゃんがこそっと教えてくれた「あんたジャンパー裏表逆だよ」って<笑>優しい世界だよほんとにそうやって言ってくれる人もいるからみんな頑張ってこう東京 次あなたの状況ソングは、えー、イルカさんの名残雪です汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてるーへへへへへのへーっていうやつこんな感じこんな感じですこんな感じだいえ<笑>ふわりの勝ちふわりの勝ちです みんなちょっとふわりのこと分かったかなはい。では、今日も恒例のジブリモノマネやりたいと思いまーすしはい。<笑>やりたいと思います。こちらえー。 新社会人がビジネスシーンで使えるジブリのセリフカウントだわ、ありがとう。<笑> 2、1。新社会人がビジネスシーンで使えるジブリのセリフ<笑>あ、よし。<笑>あよし、忘れてた。<笑>よし、忘れた。<笑> あんだけ使ってたのにねよしよしよし今思い出したよしよし<笑><笑>やばいよしのクオリティが低くなってるあー や, やっぱ毎日やんないとダメだな<笑>ということではい、今日はねちょっとね、趣向を変えた自分にものまでねくまちゃんペコラーありがとうーペコラペコペコ。<笑>いいですいい ペコペコペコペコノルマ達成。えい。<笑>えい。っていうことで、あの、趣旨ね、趣旨趣旨。えー、っと、この春、みんな新しい生活始めた人とか、新社会人になった人も多いはず。褒められたり、怒られたり、社会の荒波に飲まれて、気に食わないことも、たくさんあると思う。そんな時に、 上司にぶちまけてやりたい実用的なジブリのセリフをシュチュエーション別にふわりが紹介するという素晴らしいコーナーあちょっと「吉武ここで働かせてください」ってちょっとあの<笑>あのー。 フライングやめてくれるかな？<笑>大変だ。大変ちょっとちょっとやめてやめて、<笑>もうまだ言わないで、まだ言わないでお願い。お願い。お願い。お願い。お願い。はい、おす。いらっしゃい。黙れ上司あはい。黙れちょっとだからやめて<笑>ちょっとね。ふわり一生懸命考えてきた。ラうん、そう、考えてきたからちょっとね。はい、ま、言わないでください。お願い。<笑> <笑>はいではシチュエーション別つにふわりが紹介していくという素晴らしいコーナー早速にみんなに言われちゃう前に早速始めていきたいと思いまーす1個目、これだよしよしよし<笑>はいカチカチふわりの2連勝<笑>はいえっと嫌な上司に飲み会に誘われた時の一言 まあねこのシーズンこの季節だからさいっぱいあると思うんでね上司に飲み会誘われた時みんなのフットワーク軽くついていく派それとも、えっと、ちゃんと断れるタイプまあどっちにしろどっちの答えにしろ使えるセリフがあるんでまあちょっとえっとこんな感じで使っていくっていう感じでスタート。 お眠い仕事お疲れ今日さ新人関係外の飲み会行くだろウ、えーイカタカタカタカタカタカタこう言ってやるんです曇りなき眼で見定め、決める大<笑>こんな感じこのセリフ 誰だかわかるかな？これは物ののけ姫の明日かのセリフです。たたらばに来てで去っていく時の明日かのセリフ。<笑>おお、みんなね。あ行く行く派と断る派がせめぎゃっており ま, すなまあね。どっちにしろ曇りなきよなこで三沢鍋決めると言ってやるんです。 ちゃんとね、あのー、自分の意思をはっきり言える、あの、スタートダッシュの方がいいよ。あの、後々ね、気使ってるとね、自分の首を苦しめることになるから。で、そういう時にに、曇りなきマナコで見定ダメ決める。まあ、どっちって感じなんだけど<笑>結局どっちみたいな感じなんだけど。まあ、それか、本当に行きたくないときは、あのー、 トトロのね、隣のトトロのめいちゃんみたいに「やーだー!<笑>で」ってはっきり言っても OK かわいいねおめいちゃんで乗り切るっていうのは上作だよ私ってかわいいもん<笑>こんな感じえっ、ー、とこんな感じですけどついてこれますか<笑>はい、ではつづいて こんな感じでね、やっていくから。はい、続いて、こちら行きたくない飲み会を1次会で帰るための一言うん。曇りなきマナコで味噌鍋で決めて、えー、飲み会に結局行ったとする。う<笑>ん<笑>、でもね、これなかなか楽しくない。先輩ばっかだし気使うしね。あ、あと、 やべ、9時からふわりちゃんの配信あるじゃんと思って、これは、これは1時間で帰えないとダメなやつ。そんな時に、上司に言ってやるセリフがあります。シチュエーションはこちら。ウェーイ眠い飲んでるかウィー俺<笑>あさ、このやつさ、あの、2次会カラオケなんだけど、行くよな ウェイこう言ってやるんです私は自分の足でここへ来た自分の足でここを出ていくかっこいい<笑>かっこいいねあの「明日か縛り」にしましたあえての<笑>これも「明日か」のセリフ。 こんな感じ、で<笑>タタラバに出ていく時のセリフね<笑>。これ言ったな<笑>。まあねこんな感じで、あの自分での足で出ていきますというねこう綺麗なあ の, <笑>あの断り方だね<笑>。まあね直接的にちょっと用事があるのですとかつまんないからね。 こういうふうに言ってやったら多分上司も「あオッケー」ってなると思う<笑>あーそっかそっかーってなんかあるんだなってさ<笑>して帰らせてくれるとふわりはもうあ下かできたかじゃあしょうがないなみたいな<笑>はいこんな感じはい こんな感じでシュチュエーション別にやっていきまーすアシタかレッドキャッスルアシタかから学ぶことあり方そうだよねあしたかはねなかなかねあいつはちゃんとした芯の通った男だからね名言多々生まれるはい次のシュチュエーション次<音声>夜なべして作ったた企画書を上司に弾かれた時の一言これもねなかなかあると思うよ 一生懸命さあの仕事任されてモテる知識のすべてを集約させて一生懸命作った君たちの企画書が上司になんかこれじゃないんだよなダメみたいなこうパッとねサッと弾かれた時みんなならどういうふわりだったらこういう。 あの、これ、企画書、お願いします。おー、ちょっと待ってね。なんか、なんか違うんだよな。こんな時こういう。押しとーるそしたら上司はー、来<笑>い あ、言わない言わないってお前はこれはあのジブリが知っている上司だったら多分「こい!」って言ってやると言ってくれると思うんだけどねあねえ君たちが一生懸命考えたんだそんなね一言でバッサリ切られたらねたまったもんじゃないよその気持ちを込めて「おーしとー!」ってもう一回ズズいと出したらいいと<笑>ヤギのメイ 大正解な気がするだろう。<笑>食い下がるんじゃねえ。お前たちの全力見せてやれ。<笑> え, いえいで、この感じね。は、ね、押しとーるっていうところでカインのタンポポをつけます。押しとーる。<笑> こいって。ここだとね、あのね、本編だとね、このこいって言った侍が秒でね、嫌でね、腕を打たれてね、結構残酷らしいんだよね。<笑>ふわりちっちゃい頃見た時衝撃だったもん。ググ ぐ, ぐ, ぐっと思う<笑>。タンポポをつけて言う話ではないですね。<笑>記念写真撮っといてー。あ、おしとるのポーズね、おしとーる 押し通るからのこいえ。はいはいこんな感じありがとう「たんぽぽ」好きとお送りしますはいではいでえっとねまあね押し通るで押し通れなかった場合<笑>まあ結局企画書ははじかれたとするは<笑>じかれたとする まあ、企画書はじかれたもそうだけどあのー、まあね完璧な人間はいないからさあの、怒られたりとかなんか理不尽なことでさ怒られたり悲しいことがあったとするじゃん。でそんな日イライラした時のセリフみんな帰りにねこうやって行って帰ったらえっとー。 ちょっとはね、牙わまぎれるかなというセリフ。こちら。嫌な奴、嫌な奴、嫌な奴、嫌な奴、嫌な奴、嫌な奴、嫌な奴。ごく。ごく。ごく。あの企画書はやめた方がいいと思うぜ。何を。<笑>以上です。有名だね。 有名だよ<笑>耳をすませばという作品の雫のセリフです雫ってすごく面白い子でさ自分の思ったことをさあのー、ポエミーにしっかりこうね出していくというところがねとても見習うべきところだと思うんだよね。<笑>そうコンクリートロードそう。<笑> ね、だからみんなもため込まため込むのはよくないよ辛いこととか苦しいことをため込むのはよくないだから帰り道にまあ電車のこう、かつりかわを持ちながらでもいいよやなやつやなやつやなやつやなやつってね帰ったらねちょっとはね気が紛れると思うからやってみてくれ<笑>こんな感じこんな感じいやーどうですかここまで来て。 だいぶ使え実用的だよね<笑>はいではねこんな感じでは次のシュチュエーションはこちらえー、上司が怒って目の色が攻撃色になっている時の一言あるよねこれもねなんかさやらかしちゃった時とかねあるよねいろいろ。 あっすごいうえー、<笑>ありがとう あ, <笑>あね攻撃職になっていたということは怒ってるんだよ怒ってる上司が。なんか怒ってる時ね怒らせちゃった時どう対応するかふわりはこう対応する。<笑> うーん攻撃色になっている調子<笑>怒りに我を忘れてる沈めなきゃ<笑>こんな感じこれは風の谷のナウシカのナウシカのセリフでしたーあね これね、直しカがすごいところは虫笛とかそういうのを使って攻撃色から普通の青いのね通常色に戻すことあそうそう笛ヒュンヒュンそうフンフンフンフンフンンフンンっていう感じで上司の怒りを沈めてください<笑><笑>上司が スシステムやってるんで大丈夫っす今のはいいパンチだったなふわりの水血を狙ったないいパンチだ<笑>はいでは上司が攻撃色になっている時の対応の仕方でしたはいではどんどんいくよー次のシチュエーションこちらー 上司が無理な仕事を振ってきた時の一言まあねあるともう別の今の仕事一生懸命やってんのにさこの次々と上司がどの仕事を行ってくるんだよ。まあねまあ、できない時はちゃんと「できない」って言った方がいいと思うけどまあ一つの手としてね上司とあのー。 上司をいかに攻撃職にならさずこう、ね、やっていくかというね一言がこちらねシチュエーション別にいってみようガタガタガタガタガタガタ仕事終わんねなガタガタガタガタカタおい眠いこの仕事もよろしくなポンここでこう言ってやるんです、うん、怖いや怖いや 上司様は国崩しをなさるおつもりだ。<笑>これはね、闇です。<笑>これは闇、ちょっとチクッとね、言ってやるんですよ、上司に。<笑>国崩しをなさるレベルで、わしに仕事を振ってくるのか貴様みたいなね。ちょっとした抵抗でね、な<笑>ぜやろう、煽っていこうぜ。 尖ってこうぜ<笑>やっていけいそんなね<笑>そうパンセポンセそっちかって<笑>そ、うそっちー<笑>あ武器尽くそうこのね、セリフはねもののけ姫のエボシタタラで働く人たちのセリフエボシ様というね上司に向かって、こうね煽っていく一言<笑> これは使っていくといいよはい、どんどん行くよ次ね、こちら体調が悪いとき電話で上司と揉めずに会社を休める一言これはさ、使えるよ絶対使えるみんな使ってあのさ、ま体調が本当に悪いとき もいろいろあると思うし、あの本当にこうがあの学校とか仕事に行きたくない時とかね、そうあると思うんだよ。そんな時、電話で上司に言ってやる一言がこちら。もしもし、ネムイ、今日仕事どうした？早く来いよ。これで言ってやる言葉がこちら。 うち、お腹痛いね。ずっと、ビチビチやね。<笑>これ<ね>、<笑>これはね、高畑勲名監督の、ホタルの墓より、節子のセリフあ、体調悪いんだねっていうね<笑>。 <笑>あからあからさまこれは休ませるしかない<笑>ああの紀州の目ドロップ食べたからそう「<笑>セスコそれドロップちゃうやろおはじけろ」ってそ<笑>う<笑><笑><笑><笑>つらいからって<笑>えこれはちょっとふわりも攻めた<笑>攻めた<笑>あのねきんとともさっき言ってたポルコロスの俺は休暇だもいいけどね ちゃんと、こう、ほんと、ビチビチちゃんとだなっていうこといっ<笑>これはでもね、休ませてくれるよ、絶対。<笑>使ってごらんきっと休めるから。はいでは、次がラストだよーあ、もう一個あるわ、もう一個ある。は<笑>い、次、こちら いい企業に勤めたが、会社に不満があるときに言ってやる一言。まあね、まあ君たちが良い企業に勤めたとする大企業だ。大企業。<笑>勤めてる諸君もね、あの門下生もいると思う。そんなときにね、やっぱこう大企業にいるから。 まあここでこうなんか言ってもいやーここでちょっとやめたらやばいなとかさやっぱあるじゃんいろいろでも思い切って自分に合わなかったらそりゃ大企業でも中小でも関係ないやめると一言言った方がいい早めにねやめることでまた新しい道が見つかるかもしれないかね まあ、ということでそんな感じあのね会社に不満があるときに上司に言ってやる一言があるんですシチュエーションはこちらおいネミどうしたっつったってここで言ってやるんですどんなに高層階のオフェスを構えてもたくさんの優秀な人材を雇っても 父を離れては生きていいけなあ<笑>言ってやりましたよ<笑>ええー、まんまですねまんま<笑>これは「天空の城ラピュタ」のシータのセリフですね「東京はやっぱりさ東京さはさ東京は高層ビルがいっぱい建って有名企業がそこにあってああね いろいろ、そういうことがあると思う<笑>そういう時に、こう言ってやるセリフ<笑>ラピュタねそう、ラピュタこれねちょっとね、あの、変えてみた現代風に変えたシータのラピュタのセリフね、かえってね実家で農業やるのもいいよね<笑>ね 土を離れとは生きていけないのよだからね土に帰るというね<笑><笑>はいじゃあね次次がラストラストはこちら会社を辞める日に嫌な会社に一言言ってやるセリフ<笑>まあね実家帰る前に一言言ってやりましょうやまぁ、あ、ねこの 一言を言うときは、えっともう、会社を退社するその日に言った方がいい。最後に、嫌な会社、一言、ぶつけてやるんです。え、ちょっと、ちょっと、ちょっと<笑>、ちょっと待って、やめて、ね、ネタバレやめて、<笑>ネタバレやめて<笑>ちょっと、言ってやる一言が、こちら、シチュエーションはこちら。退職届。 なんだね、むい、これは。もうやめんのかこの会社。大企業だぞ。いいのかここで一言言ってやるんです。パルスねえねえやめてよネタバレやめてよ チチラチラ見えてたよみんなのコメントがさも う, もう完全にふわりがなんかまねした道ンンみ2番線手みになっちゃうじゃんなっちゃうじゃんふわりが先に考えたんだからね<笑>そう滅びの呪文を言ってやるんですよ、えー、もうね何言ったってもうなんかもうね、はい、いいですよいいですよもういいですよ<笑>まあね困った時のバレス<笑> あ、そう、これを聞いた、まあ、女子が乗り上が良かった場合は、目が、目がーって、あ、落ち<笑>貴様、卑怯だぞ、ふわりが。<笑>ふわりの目が潰れている先にやりやがったな。うさみなみめ、許さん。卑怯。まあね、まあ、まあでもふわりが勝ったけど。ふわりは絶対に負けない。こんな感じ。 バルスって言ってて言みるのもいいよなんかね多分ね知らなかったらね全然ねあのー、もうどんどん行ってっていいと思うムカついた時に<笑>あのちっちゃい子で「バルス」っ<笑>てあの、ね、はなるほどね「バルスバルス」みたいな<笑><笑>ああ分かった分かったそういうねそういう考えもあるよね「バルス」みたいなよ<笑>所しょよしょでねえバルス使っていくといいですよえ<笑> これで新生活はバッチリだねためになったねどんどんね今日教えたジブリゼリフを言っていこう新生活これでバッチリ以上ですではここで一旦 CM 強い相手の技は早すぎて見えるな でしかつみのマッハ好きもバキのゴキブリダッシュも早すぎて見えないでもふわりルーペをかけると世界は変わるはっきり見えちゃうんです私も世界が変わりましたすごーいはっきり動きが見えるハピタプル製の高度なテクノロジーが作りましたバカななんて戦闘力なんだブルーライトがカットされてる 長時間動画見てても目が楽ちょっと見ていてくださいね踏み抜きき下下段蹴り下段り突きすごいこの強度さすがメイドインハピタプルすごいぜふわりルーペふわりルーペの拡大率は250倍ふわりルーペ大好き フワリルーペ。フワリルーペ、だいすきえー、せいちしたんだよー<笑>ありがとう、うさみなみあかい、あちゃあ、あの、フワリルーペ、ルビーカラー<笑>ありがとう新色のさ、なんかパープルも出たよね。すごいぜ、フワリルーペ。ありがとう じゃあ、ふわりループをかけたままね、250倍のままお送りいたします。コメントがよく見える<笑>今までね、ちゃんとね、ね見える<笑>ね、よく見えるな。はい、次えっと、では、メイン企画行っていきましょう今の、今までのは、えっと、ウォーミングアップだから。こっからが本番。こっからがふわりの本番。 はいメイン企画行ってみたいと思います。その名もこちら<音声>クイズ<音声>眠いふい卑怯者へ縮小君たちも学んできましたねそうですあのね絶対叶なわない敵に出コアしたときはもう、ね、卑怯でいいから勝つ方法を考える。 ということですねセンパーファイというやつですセンパーファイスネーク…スネークが言ってるやつはいでは、クイズは眠いふわりなんだけどふわりさん配信を始めて早っ4ヶ月経ちましたよまだね、ふわりは赤ちゃん歯がない<笑>首も座ってない まあ、ふわりのことをね知らない人もまだたくさんいると思うんだ。ということで今日は答えるだけでふわりのすべてがわかっちゃうふわりクイズを用意してきたんだーみんなねおえっとお手元の、えっと、ボタン<笑>お手元のボタンで答えてください。ではあ あのさ、えっと数字のギフトがあるんだよ12345正解だと思うギフトをポコンとふわりに落としてくれたら OK コメントでね言ってくれてもいいよふわりあの フーリルーペかけたから250十万まあはやはやはやはやはやはやそうあのありがたいやとあれねこれはこ う, こういうものだよっていうことをやってくれたのかな<笑>そうこういう感じんでねそうね出してってくれたらふわりもありがたいはツではない<笑>はい、では最初に最初の質問いってみようこちらふわりのキャッチコピーは なんでしょうえだ、ー、いあ違う、は番えん、ー、1賢くって美人になる2ガチガチのムッキムキになる3面白くって強くなるさあ諸君、考えたまえシンキングタイムスタート これはね、わかるわかる。ねもうイージー、イーベリーイージー問題。ねえなんでなんで降ってこないの？あそうあーああゴないゴない。な四ない四<笑> な, な, ない。えさえい い, い考え中考え中考え中終わり。では正解に行ってみたいと思います。正解はこちら。 面白くて強くなるーでした二ブブ三が正解でしたーパチパチパチパチーはいじゃあねこれもねえっとねふわりのねえっとねふわりのキャッチコピーでちゃんとね見て人はわかる。 1問目から間違えた人いると思う。1からふわりの動画を見直すこと。それと、牙立ちからの政権好き50本。絶対やんなきゃダメだよ。遅いし5じゃないし。<笑>ダメだよ。<笑> ダ, メだよ<笑>ダメだよ。はい。じゃあ次の問題いってみようこちらふわりが、 一番好きな食べ物はうどんですがからの2番目に好きな食べ物はなんだ ?1 サルミアキ二、2チキンナンパン3バナナ<笑><笑> あ、なるほどね。まナ…なるほどね。バナ、ねうん、<笑>先行先行されるあじゃあやめだからあのやめてふわりが言う前にあのやめて<笑>あじゃあシンキングタイムスタート考え中考え中考え中文化世の答え違うよ考え中 文生の答え違うよこれはねヒントじゃヒントねヒントはえじ、ー、実は2番目に好きなたべ物は配信中に言っていませんでもふわりのことをねふわりと通じ合ってるもん生の諸君だったらわかると思うふわりの好きなたべ物はいえー、っとねえー、っと3ゴリラだから3 ライムああちょっとまだねすいませんゴリラになりきれてないんですわーいやーゴリラにはなりたいけどねもうちょっとね練習しますゴリラはでも最終決定ゴリラになりたいふわりは<笑>あ111111サルミアキね正解 引っかけだよ、引っ掛け。<笑>みんなふわりがね、こうね、笑いを取ろうと一番サルミアキって言うと思ったでしょう。チキンナンマンが好きです。<笑>なかなか、ね、あのね、その九州のチキンナンマンが好き。<笑>あ、当てちゃった。頑張る。いいんだよ。当てていいんだよ。これ当てる問題だよ。<笑>あの違 う, 違う、がちボケる問題じゃないから。 あ, あ, あ惜しいねみんな惜しい<笑>バナナも好きだけどねああゴリラになりきれてないふわりババナナではないゴリゴリほほえいチキン南蛮が好きというねお話でしたみんな覚えてってねはいでは次の問題はこちらふわりが 一番好きな曲はなんだ。これもベリーイージーだね。ふわりのこと。大好きな諸君。ンン あ, <笑>あるんですよ。たまにこういう時があのねちゃんとね狙いを定めてやったほうがいいや。パンチやね。<笑>はい。ふわりが一番好きな曲。なんだというお話。では。 1番「溝ノの口太陽族」2番「ぞくみ口の太陽族」3「溝ノの口フォーエバー」なんだではシンキングタイムスタートこれはね難しい難しい正直 正, あのね、正直、正直、ふわりこれ、どれも好き<笑>だけど、しいて言うなら、どれかなっていうね、じゅおうじゃない、<笑>えい、おっ、2、2、2、1、1、2、2、2、<笑> 2がなかなか多いね、まあね、やっぱね、サ列とッド面白いけどね、2級はね、なかなか面白かった。 という感じでににしちゃうかな。はい、ではここで締め切りますー。はい、では正解いってみましょう。正解はこちら。溝の口。一番の溝の口太陽族でしたー。やっぱね、帰ってくるところは初期。初期。 一番いいのは第一シリーズなの<笑>あのあのこれあれは答え答えねちょっとねごじった<笑>あの溝の口ののがね の, ーののーでしょどので肖像穂口だからね野原 の, ののじゃないよ<笑>スタッフスタッフ<笑>スタッフは<笑>いいただきます<笑> <笑>はいじゃあね溝ノ口太陽族が好きでした絶対にそうカラオケで歌うカラオケで絶対歌う曲かな<笑>やった外したぜってあ違う違うだから<笑>あの外したりとかあのー、ボケるクイズではないからね真剣に答えてじゃ あ, あと2問ぐらいいくかな2問ぐらい。 では次の問題、こちらふわりの好きなタイプはなんだこれはね<笑>みんな聞きたかったんじゃないの文科省の食はふわりの好きなタイプ気になるだろう気になるだろうまあねき期待を込めて考えてみてくれ1番腕が太い人 2番長男3兄弟の長男<笑> 3番<笑> 3番首が太い人さあ誰だシンキングタイムスタート考えちゅー考えちゅ<笑>長男 長 男, あれ長男はなかなかいい物件と言われてるものですよね。なるほどね。オロチカツミ気が。オロチツミもはユまジロウもいいね、<笑>いい。あれなんだかんだ帰ってくるところふ、ふわり多分オロチ克<笑>、うん、そう息子のほうだから。<笑>気づいた、ふわりオロチカツミ好きだわっていうね。ね 四番、あ、オーチ近すぎってこと。<笑>あ、まさかの列会議はありますか。<笑>ああ、全部捨てがたいけど、えー、締め切ります。はい。四番ライム。ああ、違います。<笑>なるほどね、四番ライムちゃんってことか。違います。<笑>違いまーす。 ライムちゃんはね浮気症だからねまあまあそんなことはね違う<笑>はい正解はこちら3番の首が太い人これね言ってるよふわりあの最新動画の YouTube の最新動画スパイ見てくれたあの名作の回感動の回 ワイクマン。あちょ。カ<笑>タパンかよ。<笑>あのこれあね見てくれたねそう。ああちょっと。痛<笑><笑>くない。システムやってるんで。<笑>オッケーオッケー。はいあのね。 スパイクマンの動画見てくれたかなあれはねなかなか時間がかかったんだよまずね粘土をこねるのに2時間くらいかかった<笑>でその時にそう首がね太い方が好きってふわりはねはっきり言ってる何でも太い方がいいって言ってる<笑>マジ名作だからスパイクマン あ一致、ね、チーム一致団結して作り上げたもうね最高傑作ですよスパイクマン見て ね, ねじゃあふわりはあの腕を作るからスタッフはあじゃあスタッフ A は頭<笑>スタッフ B は、えー、と腕っていうねちゃんとチームで分担して作り上げたのがスパイクマンなの。 それをね一瞬でしたよほんと一瞬で終わりがやっちまったもうなんかね、ま、周りのねもうなんか雰囲気がスパイクマンを追悼する雰囲気になってたもん<笑>なかなかねなかなかもうね、裏込みでこうね思い入れがある作品に仕上がったんだよ是非見てスパイクマン 罰じゃないよー<笑>ね、スパイクマンのようにねそう、みんながね考えたモンスター最強のモンスター募集してるからダイレクトメールでもいいしふわりのリップでもいいから送ってくれたらふわりがポコポコにしますではラスト締めくくりの最終問題まあ、今まで間違ってた文科生もこの最後の問題正解したら。 許してやろう。門下生に戻してやるよ。次の最後の問題。こちら。ふわりが配信で一番失敗したことはなーんだ。まあね、えっ、ー、とーまあ、失敗なんて一度だってないんだけど、ふわりは完璧だから日々完璧なものを仕上げてここに来てるからふわり。 失敗したことなんて、まあ、一つとなってないけど、まあ、あえてあえてあえて言うのであればという感じの質問だね<笑>はいでは1番悪魔降臨事件2番だるま落としギフトミスしたこと3番漢字の読み間違い さて、どれだシンキングタイム、スタート<笑>イノシシにふ…あー懐かいやー…イノシシに吹っ飛ばされたねこんなことあって一回負けたね、イノシシにね満身はいかん、満身はライムちゃん振ったこと…ふ<笑>ってない、ふってない、ねうん、流してる<笑>うん、えー、っとねあー、ちょっとライム<笑>悪魔のツナ… の重ねてつけたこと、ああ、ごめんなさい。それはごめんなさい。<笑>ごめんなさい。お、すも、あ、忖度ね、忖度、あー、あれもね。うん、あれも失敗だけど。<笑>ああ、うん、うんち踏んだことね。<笑>失敗だよ、それも。<笑>あ、あ、なんかいろいろ失敗してんな。はい、では、ここで一回終了。正解はこちら。 3万まあ、ねえー、っと言い訳ではないんです言い訳では言い訳ではないんですけどえっとそうですねえっとふわりはまだここへきて10年足たらずですよでそこでえっとここの地球の言語を覚えたりとか漢字を覚えたりしもうしてるっていうことをまず褒めてほしいです褒めてフワりのこと褒めて まあ、その中でね、ちょっと間違った知識がついちゃったのから日常日常茶飯事 の, あの茶の字を日常茶飯事と、えー、読んでしまったことですね吉武正解だねあうんもうもうもうあんまり言いたくないです<笑>あんまりのしっぱ恥ずかしい恥ずかしいあそうね茶、うん、<笑>文科生の織ないや素晴らしいみんな 下生の鏡ですはいではここでクイズは一旦終了ですおつかれーよく頑張ったなでは一旦 CM 入りますふいさんちんきばだちけこみやまずきぬきてふわりじゅくふわりふわりふわりどうじょうううう はいでは、今回のふわり塾メインディッシュ行ってみましょうふわりのお歌のコーナーお名前はこちら劇帝国歌劇団の替え歌で劇ウホウホマッチョダンミュージックスタート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 ドラミング期待して気がつけば3時間実践で使いたいナックルウォーク夜に公園で四足歩行練習三はいたたけ大胸筋鍛えの三角筋うなれに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 ふわりは一切手を抜きません。それが先駆けふわり塾なのです。決まった。決まった。決まったね。ねパチパチパチパチパチー。ありがとうございました。桜対戦新シリーズおめでとうございます。一、ファンとしてとっても。 喜ばしく思います絶対買いますす絶対久保大と先生作画キャラクター原案最後です主人公の女の子は、まあ、なかなか久保大と感が出てなかったんだけどあのいろんな女の子を紹介していくところであ久保大とってところがね要所要所であったと思う。<笑> 楽しいだね<笑>、うん、新シリーズ楽しみめでたいね、うん、というねあのめでたい気持ちを込めて「劇帝国歌劇団の歌いうた」えー「劇ウホウホゴリマッチョなんだっけ?<笑>あ」劇「あっ劇ウホウホマッチョだマッチョだね名曲はね」でしたーはーいこんな感じ 今日ね、ごめん、あの、ふわりがのんびりやってたから、スクショタイムはなーしあ、一個だけね、みんな、あの、ちょっとね、残念、うん、一瞬だけ撮るよ。はい、チーズよし。<笑><笑>はい、では、お別れの時間です。みんな、コメントギフトありがとうありがとうまたね、次回、次回は、えっと、来週はお休みでーす<笑> <笑>はいお別れの時間今日の配信みんなどうだったうんあのね来週からはねなんとリリアリティフェスが開催されまーす<笑>おすごいよけた<笑>でねそのリアリティフェスなんだけどふわりの CM が放送予定なんだ !CM としてふわりの動画が流れるんです。 撮り下ろし撮り下ろしだ最新作みんな期待しててふわりの CM だよ今までさ、最高のクオリティだったじゃん期待してていいから最高傑作、お送りしますあの、4月、えっ、ー、と、5日6日なのか ?8 日 ?8 日 ?8 日って8日って言いますかえっ、ー、と、4月 8?4 月、4月8日から、えー、毎日20時から、 21時のどこかのお時間で、ふわりの取り下ろし CM が流れまーす。あら、みんなね、期待して待っててくれー。いっ、いっ、いっ、いっ、いっ。はい。では、次のふわり塾は、4月18日にやります。みんな、見に来てね。 いや、あの、クイズさ、あの、もっといっぱいめちゃくちゃ用意したしさ、ジブリのあの、なんならさ、セリフのあの、シチュエーションもいっぱいいっぱいいっぱい用意したんだけどね。あの、なかなかね、カットされたわ。<笑>いつかね、いつか絶対、絶対出す。<笑>はい、では次回会いましょう。4月18日にやりますそれ、それはね、しばしのお別れお別れじゃない。えっ、ー、と、おやすみ、小休止おっすじゃあ 拜拜 <laughs>